どうも、シちゃんベトナムスミマスゲニ、WH シニスケです。えー、今、空港に来ております。ホーチミン市タンソンニャット空港の現在はこのような状態です。どこも空いておらず、クーラーすらついていません。めちゃくちゃ暑かったです。2021年の9月1日に日本に一時帰国いたします。9月1日のベトナムの現状は外出規制が敷かれ、一般人の外出は基本禁止。 買い物にも行けません食料の確保をしたい場合はデリバリーで食材を注文しなければなりませんでした9月1日時点で僕は一度も注文に成功しませんでした8月25日から9月1日まで保管食材でなんとかやりくりしましたこのようにタクシーで移動できるには航空券を持っているからです、まあ、理由はいろいろありますが そうですねやはりこのロックダウンの強烈なロックダウンそしてやはり家族と一緒に過ごせないということから一時帰国しようと思いましたまあちょっとねあの元気よく帰りたいんですが空港でねすごい皆さん静かにしてる。 ご迷惑にならないようにと、はい、静かに撮っております。まああの、来る道中でね、いろいろ、あのー、帰り方の話など、ちょっと撮っておりますので、そちらをご覧ください。出国前に必要なものは、陰性証明書と航空券のみです。 航空券は HIS さんで購入し、750ドルで購入できました。普段よりは高いんですが、まあ、しょうがないですね。これぐらいは。JAL も ANA も同じ値段でしたので、23時25分発、6時55分の羽田着の JAL にしました。月曜日と水曜日と金曜日に羽田行きを飛んでいました。陰性証明書は発行してくれる病院によって値段が違います。僕がお願いしたところは、 ドコさんというエージェントで250万ドンでしたこちら非常によかったです値段を聞いた中では一番安くさらに良かった点というと家まで PCR 検査をしに来てくれるという点ですしかも来てくれた方は日本語ができるベトナム人で非常に助かりましたこちらの陰性証明書翌日には作成されて家まで届けてくれました到着時刻の72時間以内に検査していないとダメなので 僕は8月30日の11時に検査しましたもっと安い場所を知っていたら皆さん教えてください<音声>中のお店もどこも開いていません異様な光景ですこんなことになるなんてね非常に悲しいです 僕は JAL の070便で23時25分ホーチミン発に乗りました白い防護服を着ている人がたくさんいたのでスタッフの方多いなと思っていたんですがお客さんでもそういう人が多かったみたいですこちらは3階の飲食店スペースですいつもはバーガーキングを食べながらビールを飲みながら飛行機に乗るのを待つのですが 今は閑散としています久しぶりのビールです5日間お酒も買えなかったんですよビールが飲めて最高ですもうんいうまい うまいを掛け合わせた言葉です機内は席が前後左右に人はおらず快適でした深夜便ということもあり場所を移動して横になって寝る人もちらほらといましたこちらは機内食です僕は5日間満足に食べることができなかったので待ちに待った食事です 親子丼の味日本の味染みわたるー飛行機から降りると入国手続きがありますまずは陰性証明書のチェックがあり その後アンケートに答えなければなりませんこれがかなり大変でしたスマホでアンケートをダウンロードするんですが QR コードで読み取るのが非常に困難でしたなぜかというと羽田の w i f i が弱すぎて、まあ、そこにいる人がたくさんいすぎてアンケートがダウンロードできないです奥にパソコンがあるのでそのパソコンで書いて印刷して持っていった方が早いと思いますその後唾液を採取します それからアプリをダウンロードしているかチェックされます MySOS というアプリと CoCoA というアプリをダウンロードしているかどうかをチェックされますそしてそのダウンロードのチェックが終わったら唾液の検査の結果を受け取れます陽性ですと隔離施設に行かなければなりませんし陰性だとイミグレへ行くことができます以上で外に出ることができますが公共の交通機関は使えませんので自分の車か ハイヤーや専用バスなどを使って帰ります僕は羽田から渋谷まで行くワゴンを予約しましたニアミーというサイトで2900円でしたそれでは以上で帰国の仕方のレポートを終わります何かわからない点や気になった点ございましたらコメント欄の方に記入お願いしますそれではさようなら